はい。おはようございます。ラスカラでございます。本日の動画はですね、ちょっといつもと違います。もうね、この感じ、おしゃれな感じ見えます。高級店、久々に来ておりますね。で、今日はね、大食いっていうわけではなくて、え今回ね、あの、カメラマンさん、りょうさんにね、ご同行いただきまして、ありがとうございます、はい。はい。よろしくお願いします。では本日のお店ね、このカメラマンのりょうさんからご紹介をいただきましてえ、まずね、僕じゃ来れることがないだろう、高級なね、おしゃれな、 お店に伺っております。そんなことないこ、ね、<笑><笑>んな綺麗なお店、僕はドキドキしてこれないですから、一人じゃ。<笑><笑>本日ね、訪れたのが渋谷にございます、えー、寿司スブリムさんにお邪魔しております、はい。こちらのお店はね、まあ基本的にコース料理を提供しているお店ですので、デカ盛り等ではなく、通常ね、提供しているコース料理をいただいていこうかと思っております。早速ね、まあ、入店させていただきたいと思います。お邪魔します。よいしょ。 打ちあますという、すっげえ内装してますねこれ。<笑>やばいですね。おしゃれですね。おしゃれですねあ。失礼します。今日よろしくお願いします。お, すお寿司屋さんの内装とは思いもうおしゃれじゃないですかめっちゃめちゃ。<笑><笑>どういうことですか。<笑>やっぱドキドキしてきますねこれ。<笑>高級でおしゃれなんですけど、まあ浸みやすい感じはありますね、うん。おしゃれのお寿司屋さんってカウンターとかしかないですけど、うん、ちゃんと個室とかもいっぱいあるんですね。あるある。こんな感じでーす。 ちなみに大将、はい、あの今日は、えっと、どんなメニューをいただくような感じになるんですかね。当店ののスーっっししとと一番いいコースってことですねめっちゃ楽しみいや美味しそ う, いやもう<笑>実は、えっとうん、今日の撮影も 夕方の16時、夕方前16時なんですけど、うん、今日の撮影楽しみすぎて何も食ってきてないんですよ<笑>今日一日<笑>あ、じゃもう今日がっつり食えるんだがっつり食えますえ<笑>なるほど大将、がっつりいけるそうです勝ちでした え<笑>もう、僕、ね、もりょうさん、いつもお世話になってて、うん、いやめちゃめちゃでも久々だよ ね, 久々ですね。俺もね、正直楽しみにしてたんです。<笑>いや、なんか、なんかラスカル君に、久々になんか、いいもの食べてもらいたいなと思って、まあ。あの、紹介いただくお店さん、うん、も、全部美味しいんで。え本、ー、当。今日も絶対飯食わないでこれ と, と思ったんで。い, <笑>いや、もう、これからガンガン紹介しますよ。よありがとうございます。<笑><笑><笑>じゃ、早速、ちょっとお腹空いてるんで、あの、はい、コースの方お願いします。よろしいでしょうか。はい、お願いします。 もう。 こういう話は回してからしようって話なんですけど、うん、もう本当に来ないんで、えー、まず、あ、この使い方すらわからなかったんですよ、左にかけてって言われて、あちょっと恥ずかしい、この質問と思って、<笑>これでいいんですよね、そうそうそ う, そ う, <笑>、ねそう、合ってる合ってる合ってる合って合って合って合ってっ今日、あれですね、僕、うん、コメント欄で怒られますね、こんないい店行きやがって<笑>本当に、今日は貸し切りで、貸し切りですこん な, な, んなお店貸し切りってありますなないね<笑>普通ないねですよ、ね いはいいありがとうござ す, いますえー、これははいこちら発酵マッシュルームスープでございまして発酵マッシュルームスープ、はい、マッシュルームを発酵させてお作りしてますので、はい、スープに少し酸味がございますははい、はいで下にある、えー、半熟卵 と, とかき混ぜながらお召し上がりくださいあキノコ類ってさらに発酵させることできるんですね<笑>みたいだね<笑>えっ、ーね めちゃめちゃうまそうですよね。これホームページとかも、ね、あの一発目からこの写真出てきますよね。はい、前菜はこれっていう。あ、そっかそっかそっか。めちゃめちゃいいね。もうちょっといただいちゃって大丈夫ですか。はい。失礼します。いただきます。はい。いただきます。めちゃめちゃうまい。<笑> 僕の語彙力の引き出しがちょっと少なめなので表現しにくいんですけどめちゃめちゃうまいですねえー、マジ不思議とそのマッシュルームのこの身よりも、うん、スープの方がマッシュルームの香り濃くて、うん、なんか不思議、うん、多分洋食の感じなんですけど、うん、ちゃんと和食っぽさはしっかりあるというかうーん。スブリム で、えっと、あれだ、フレンチと、はい、しし、はいはい、のコラボか。そうですね、なんか、うん、食べたら、うんうん、アダブリューバン。そうそうそうそう、ミシェランとか取ってるそうそうそうそう。お店なんですよね。うん、そこでも出てるスープらしいよ。あ、そうなんですね そ, そこでね、結構有名らしい、このスープが。うん、卵。卵。いいっすか、これ。これ半熟の感じ、これたまんないぐらいですよ、これ。たまらな<笑>ちなみに、こういうコースの前菜とかスープって。うん お寿司来る前に飲み切っていいもんなんですかええどううなんだろう、えー、でも普通に飲みきるもんじゃなくて<笑>やっぱ飲みきっちゃっていいんですよねうん飲みきっちゃっていい か, かこう<笑>今場の空気に圧倒されてがっついていいものなんかどうなのかっていう、うん<笑><笑>うん、あっ混ぜると全然違いますねへえー、なんかまろやかになる最初やっぱり 言, 言われてた通り、うん、酸味は結構強めなんですけどうん それがまろやかになって、発酵というかの燻製に近いような香りになって。えーこれは。これはナイス。りょうさん、これはマイス。<笑>絶対後で撮影終わったらもらおう。<笑><笑>でも、うん、なんか多分あえてだと思うんですけど。修、う、復、ん、させすぎてないというか。うん、あ、そうなんだ。やっぱでも前菜なんで、うん、鼻に残りすぎちゃうと、その後に結構影響してくるじゃないですか。あ、う、あ、ん。だから。なるほどね。 しっかりするんですけど、なんか抜けがいいんですよね。はいはいはい、はい。いや多分三品のおかげなのかも知らないですけど、うん、これはこれで終われる一品というか、うん。うん。コメントがプ ロ, ロ。<笑><笑>いいですか？今日貸し切りなんでいいですか？これいいんじゃね。じゃじゃあ。あ、やった。 <笑>育ちが出た。もう仕方ないよね。もう二三口目からうまくて、こうやっていきたかったですもん。うん、<笑>俺多分半分ぐらいからもういっちゃう、ね。いっちゃいますよね。<笑>ありがとうございます。うう野菜ですー。はい。お。はい、こちら夏野菜のアンサンブル。夏野菜とオレンジのアンサンブル。夏野菜とオレンジのアンサンブル。 箸箸ででで大丈夫箸で箸で<笑><笑>もう初歩的なことすら分かんないんですけど<笑>分かりましたありがとうございます、はい、どう食べたらいいんですかねえいや普通普通いいんじゃないのじゃあ野菜と、うん、何の野菜かも分かってないなす、うん、えこんな感じで水分の野菜の水分がすごいんですけどこれみずみずしいみずみずしいです <笑>おしゃれ<笑>言葉見つからなくなくってるんでしょう<笑>もう違うところにいるんですよね僕のフィールドの今お<笑><今笑>野菜がしっかり甘みあるんでうんうんなんかオレンジも嫌なほどじゃないんですけどちゃんと酸味も残ってるような甘みと酸味とこのソースの風味っていうんですかねこれがちょうどいい塩梅になってるので も, うものすごいうまいんですけど僕のフィールドじゃなさすぎてフィールドではないもう言葉が出てこないんです<今> でも、めちゃめちゃうまいじゃんさ、はい、フレンチとか行きますふだんあれあれそたいときに行くあっ<笑>にく<笑>そういう時に行く頑張るそういうときは<笑>なかなかだってさ行けないじゃん、うんうん、金額的にまあ自分のために行くことってなかなかないですよねそう<笑>なんかさそのフレンチとかさそういうおしゃれなところってあい テにこう喜んでもらいたいというか、うん、なんかおもてなしというか、あそうそうそうそうそう、そういう気持ちでいきますねそ。そういう時のお金って別にさ、うん、なんかいいかなみたいな。わかりますわかります。わ<笑>かる。<笑><笑>いやペロットだね。いやこれぐらいだったらもうペロットですね。うん、うん、ペロットだ。うまいんですけど、いつもみたいにガンガン行っていいものかどうか。 悩んじゃって<笑>スピード感が悩みますね<笑>おあ、なんかすべきましたでデザートこちらは口直しでございますはい、はい、口直 し, 口直しルバーブの、えー、グラニテでございますル バ, ルバーブのグラニテ、はい、どっちもわかんないですね、はい、いただいちゃいますお野菜のってことはデザートってわけじゃないですねサャーベットでもうまいうまいですけど そう野菜が見当たらないんですけどえ<笑>味にあそういうこと、うん、あ具が入ってないんだそれこれ一応多分これがリバーブなのかなあなるほどでもなんかこれ自体の味はなんかすももっぽいような甘酸っぱい感じですね、うん、全然お野菜感のえぐみみたいな部分は全くないですね一言で言うなおしゃんです<笑> <笑>完食。ってことでコースの、ネタがそろそろ。もう最初に握り、握り準備が始まってますね。<笑>マジ。 日県の旗いただきままううまいそうですあ薄いのを2枚重ねてもいいです。あ なるほど歯応えしっかりあるんですけど、しっかり歯切れは良くて、めちゃめちゃうまい。あれ大将これ うわうまいうま、ん、い、うん、食べちゃおうはい。カメラ下ぐらいにするとしてえミスコ取っちゃおうミスコ超楽しい<笑><笑>俺ね、好きなんだよ大好きなんすかうまいうわ来たぁうーんやった<笑><笑>大将、いただきます、うん <笑>幸せすぎるー<笑>やっぱ撮影っていいね<笑>いいっすね<笑><笑>泡醤油うんとんでもないですね泡醤油とんでもないね醤油も熟成感というか、うん、もう生じょうなのか、うん、ほんのりこの酸味があってねで泡の分、うん、こう沸いた瞬間に醤油の香りがふわって普通のつけるよりも全然香るんだよね、うん ものすごいうまいしかも多分少量じゃないですか多分普通につけるよりも確かあっますこちらは、えー、大分県佐賀の関のいさきでございます、はいさき、あーイサ キ, イサ キ, イサキ関サバ関味などと同じな関いさきっていうブランドですかねイいただきますうわ<笑> テキっていうのがもうブランドなんですね。そうですね。うーん。で僕の味ですね。はい。すり味でございます。マジ、えー。光物めっちゃ好きなんですよです。わさびの顔にめちゃめちゃいい。わさびもこだわってるんですか。静岡ですね。あやっぱ静岡なんだった、うん。わさびの生産地。 佐賀よぶこの白い か, でも白いか<笑>っていうかめちゃめちゃすいません僕も<笑><笑>ダメだ食べたくなるこれ無理ですよね無理無理無理見せたらねダメだこれえ俺カメラマンとしていいのかな食っちゃって食っちゃってください う, うちのチャンネルは自由なんで<笑>自由本当に<笑>ああります寿司屋の卵かけご飯 ええ？いくらとからすみとギョランドえっうわキャビア<笑>大将、はい、これ僕食べたことないっすよね<笑><笑>これリアルに食べたことないっすよね僕寿司屋の卵かきご飯、うん、<笑>うまいみな味してますこれみな味こ れ, はこれはいけないしかもさ一瞬じゃないそれ そうそう、この一口感がいいですね。また、うん、ええー、マジおざす、やったーー。どうやって食べよう、はい、<笑>任せたカメラー。<笑><笑>やべ、カメラマナーにカメラを任せて食べようとしたやつに、うん。めちゃめちゃ。うまいっすよ、これ、うん。これ見えるかん。うん、ああ、ま、マジか、これ食べるんでしょう。うまそう。う<笑>マジ。いただきます。<笑> になります<笑>。とんでもないですよね。とんでもない。じゃあ、大将。はい、これ、なんで出してくんなかったんですか。<笑>今まで。<笑>一言で言うよ。うまい<笑>ごちそうさまでーす。カメラマンに戻り ま,、はい、<笑><笑>ります。これ、ちなみに大将、これ、どっちかが食べた方がいいと思いますも、ねあの。まあ、ちょっとずつ食べてみて。はい。残したいと思ったのは最後。になるほど。あじゃあ、こう行かない方がいいですね、これ。<笑>じゃ、今。 お酒で乾杯できないから、あ、そうですね。ウニでウニで乾杯。お疲れ様です。お疲れ様です。うわ、うまうわ、うわ。全部違う。<笑>う どれもいいですねこの黒の方はちゃんとウニ感というか、うん、香り強め濃厚なんですけどやっぱ食感はかなり一番ムッむっちりしてる感じですよね、うんうんうん、真ん中はやっぱクリーミーなんですけどクリーミーでもウニ臭さっていうのはかなり弱めなので、うん、食べやすさもあって、うん、で も, でも塩の方は全くうまいこれもクリーミーだしその塩分の感じがちょうどいいん、ね、で最後にどれ取っとけができないですねどれもうまくて選べないんですけど<笑>ねえねえ イクアウトしたい<笑>うわっ全然違うどれが好きって言われてもこうつけらんないですねこれはダメもうこんな撮影してていいのかな大丈夫かなほんとだよね<笑>はいこちら5点八寸の盛り合わせでございますはい5点八寸の盛り合わせ、うん、一番左がはい、えーうなぎと その次はゲソのマゲソ真ん中が小窓を振って、えー、ローストビーフバルサミコソースでお隣に来ましてつぶがいのうま煮でございますうわつぶがいなんか出たらもう飲みたくなってきてしょうがないですねうわうなぎも柔らかいうわっきれい 忘れてました<笑><笑>ありあす。八, 八の金メダルすますああああああ金あああああああああああああああああああああうあーあ<笑><笑> 食感も違いますね、うん、<笑>めちゃめちゃうまいっすよえ閉まってるえ今身がお閉まりましたよ、ねえー、え、最初これは何ですかこれは、えー、岩手県ひろた産の石垣貝もうこの時期しかないえー石垣貝ものすごく息いいじゃないですかだって今叩いたから縮んだぐらいですよあ、黒<笑><笑> このの言葉が合ってるのが分かんないですけど、うん、貝がクリ ー, ミーですすごい貝ってこんなんでしたっけ<笑>多分何言ってんだってみんな師匠さんも思ってると思うんですけど、うん、食ったら分かります、ねあのうん、貝なのにクリーミーやっぱ舌触りがものすごく滑らかですし歯ごたえもその貝らしいゴリゴリした感じじゃなくて、うん、こんなにサクサクはしてるんですけど、うん、こうとにかく噛めば噛むほど滑らかさが中から出てくるというか。 あ入りますこれはこれ2個でいくんなんですかねあ かつおオですかってぐらいかつおの臭みゼロやっぱね、うん、苦手な方多いじゃないですか、うん、薬味たくさん加えたりしますけど、はいはい、臭みがないですい とクとコロうわーあっありがとう、ね、くないですかたまんない<笑>だしあ、いただきます。 食ってうまわっす、ね、<笑>改めてかる<笑>うわ、ん、っベストマッチって感じ、うん <笑>うまい<笑>ただ甘いだけじゃなくてちゃんとエビの風味が鼻からふわって抜けてくるんで、うん、スイーツだけどでもちゃんとよくデザートですか次は次はデザートみたいですねデザートきました ね, ましたねーーおシャンんかあれだねヨウだねやっぱヨウですね、はい ぶどうの二色ゼリー、アングレーズソース<笑><笑>横持ちなれないですね、<笑>僕 www <笑><笑>、うん、お寿司屋さんもギザッとは思えないぐらいの綺麗さが、うん、もうゼリーもいい感じあ、ゼリーなんだそれ二色ゼリーみたいですええー。あ、面白いめちゃめちゃ美味しいですしうんこのゼリーも、うん、上は ちょっと固めのゼリーっぽい感じなんですよ。うん、でも下はどっちかというとムースに近い食感になっててこの口に入れるとその食感の混ざり合う感じがものすごく面白いですね。うん、これケーキなの、ね？ゼリー一応ゼリーみたいですよね、えー。でも本当にほぼケーキがもうムースケーキに近いような。うんうんうんうん コ<笑>ロナ知らないけど最高ですね<笑>。<笑>今日のナスカルの顔も可愛いね<笑>。<笑><笑><笑>正直僕も道具屋街で、うん、そのりょうさんのお知り合いのところとか、うん、結構いいお店とか連れてってもらったりするじゃないですか？一緒にで色々で食べてるはずなんですけど、うん、全く劣らないというか、うん、それぐらい全部美味しいんですよね。<笑>いやなんかさやっぱ俺も。 なんだろう、食がすごく好きでさはいはいやっぱ美味しいものは食べたいよね食べたくなりますねうんなんか本当に自分にとってのご褒美なんだよね、うん、で、やっぱり人がこう、美味しそうに食べてるところも俺好きだから見てて、うん、だからなんかもう一緒に行こうみたいな感じになっちゃうよねう<笑><笑>最初の出会いもまさしくそれでしたもんねそうそう、本当に美味しいもの食べに来こうよみたいな出会いだったじゃ、うん多分、人の裏辺りでそうだよね初対面したとき やばいとかと思って、パッと見めっちゃ怖い人だと思って、<笑>っ た, って<笑>たまたま歌舞伎にさ、<笑>ほらめちゃくちゃ美味しい店があったからさ、<笑>まあいやまあ全然まだはい、ええー、言葉が詰まるんですけどねどういうことどういラスカル様ですね、<笑><笑>あーすごいええー、<笑>にこれ。 デザートのデザートですデザートえ、だってこんなの普通ないっすよねありがとうございます<笑>ネタだけで 1.5kg ネタで 1.5kg、はい、ネ, ネタで 1.5kg <笑>シャリが 1kg ないぐらいシャリ 1kg ないぐらい 2kg どころじゃなかったですね確かに<笑>メニューにいないってことはもうほぼまかないだねこれそうですねまた、かけ方がおしゃれ。<笑> <笑>ぜひ亮さんも一緒にっていうことだよね。ですよね。<笑><笑>さてと、2の食事な感じで、ね、<笑>いただきましょう。 うううままい<笑>、うん、美味しいいしです、うん、うん、もうこれぐらいだったらもう手ロりですね。うん もうこうやっていけるば、ね。もういけちゃいますね。<笑>正直あの、うん、ガッと行きたい気持ちを抑えながら、今食べてます、ね。<笑>頑張って綺麗に。<笑>もう<笑><笑><笑>、うん。このなんか。なんだろう、白菜、こうきゅうり。 これですか。これきゅうりじゃないですか。きゅうりだけ。あ、これすごく味しっかりしてて美味しい、うん。千切りにもしっかり、調味料がついて、うん、味付けよう。り、ね、ょうくん頑張れ。あともうちょっとの完食です。うん、俺ラスカルとフードファイトしてるみたい。だからずっとの。 うん、このカンカン声聞こえてない。<笑><笑>バレた。違います。うん、うん、うん。うん。完食です。うんうん。うん、うわあ、うん、美味しかった。 お腹いっっっぱいいだけどあ<笑>うん、うま、んうん、かかたたんん美味しですあ<笑>やー、本当楽しかったですねいや、何ですかね、この久々 に, に幸せしかない撮影い。カメラマンでこうやって、はい、何、出るのって、俺、 正直初めてだろうよ基本的に対話もしないですよねあの、カメラマンとしているぐらいですもんね。あまあ、ねカメラマンとして会話は一応、するはするの、はいはい、カメラ越しに、こうやって出るのは初めてだ、俺、ああ、なるほど、なるほど、ちょっと楽しかった、<笑>なんかこう、ラスカル君とこう<笑>はい、はい、話しながらこういう企画ができて、いろいろお店のコースの内容とかお伺いして、うん、このスタンスが一番。 とうん、美味しいことを皆さんに伝えられるなと思ってなるほどねやっぱりそのそういうやっぱ企画で考えてきてたんだそうですねな る, なるほどなるほど大きいものでもないし大食いでも今日はないので、うん、一緒に美味しいねって言った方が、うん、そうだね皆さんにもより伝わるかなとか美味しいものの共感共感が、うん、やっぱ一番いいのかなと<笑>なる<ほ>ど<笑>ご紹介いただいてありがとうございました、えー、ないですいや美味しかったまたちょっとやりましょう、ね、ぜひちょっとまたじゃあ紹介させてくださいぜぜひぜひじゃあ 量産企画はシリーズ化ということで僕のチャンネルではいいんですか？ぜひぜひ。ちょっとこでちょっといい店探していきます。ありがとうございます。<笑>ぜひね皆さん、えー、今回お世話になりました、はい、渋谷にございます寿司スブリムさんですね。はい、D.J. 社長さんとか。 ね、あそうだね、うんはい、あの DJ 社長さんとか、えっと、それこそほらヒカルさんとか、はいはいはい、こう YouTube ここで撮影してたりとかですよね、うん、ちょうど多分公開する頃には終わってしまうかと思うんですけども、うん、デペゼンホックスさんの、まあ、コラボの。 コースなんかも限定的に販売したりとか、うん、そうすっごいね、めちゃめちゃここの人たち広宣伝の打ち方がすごくていやもう奥<笑>いですよ、ね、よ奥いぐらい<笑>マジですか私、えー、みたいな、こんえこんなすごい打ち方するんだみたいな<笑>でもそれだけ全力で食ってほしいんだなと、うん、も俺も思うし、うんうん、まあ本当に僕も食べてみて、うん、皆さんにこの美味しさとか、うん、このなんていうのかなお店の雰囲気かも含めてこの楽しさを。 皆さんとね、共有したいなと思える素敵なお店でしたので、うん、ちょっとね、あの普段のご飯からしたら。金額はお高めになっちゃうかもしれないんですけど、うん、まあ記念日だとか、ご褒美に食べに来るご飯としては。むしろ安いぐらいかと思いますの で, で、こちらのお寿司食べてみてください。スグリムです。お願いします。概要欄にね、お店の情報書いています。<笑><笑>ありがとうございました。大将、お疲れ様でした。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。